それではあの今のですね、その方法を使って、じゃ実際にその連立成形合同式を解いてみましょうというのが次の例題です。テキストの問題 3.59 ですけれども、一部解題したものです。問題は次のようなものです。えっと、A という、まあ、こ, ここではその整数感を考えるんですけれども、A はあの、まあ、整数なんですけが、次の整数を満たすと。 いうもので す, すなわち、えー、と5で割った余りが2で6で割った余りが3でそれから7で割った余りがあの5ですと。ですね。はい。で、えー、とこういうその条件を満たす整数 A でで で一応ここで加えたもう一つ加えた条件は皮膚かつ最小のものをあの求めましょうというものです。えー、でそうしますとまずあの定理 4.62 でですね、えーと まあ、において、まあ、次のような条件設定になるんですが、まあ、N1 を 5N2 を 6N3 を7とします。でそれから、えー、と A1 を 2A2 を 3A3 を5とした上で、えー、この、えーまあ、こういう先ほどの連立線形合同式を満たす、えー、と A の中で非負活最小のものですので、えー、とそのと ね210 ね、N1、N2、N3 の、えーとまあ、積の210以下の条件を満たすあの A を求めましょうというものです。 そこでじゃまずこの E1 からの計算をしていくわけですけれども、えっと、まずこの N スターというのがあの N を N1 で割りますからその210を5で割って42になります。で、えっと、そうしますと N1 イコール5を法とするその42の逆減をその拡張ゆっくりとご乗法で求めることになりますので42と5から始まる常用列をこう順番に計算していきます。 でまあ、ちょっと計算の過程はあの後でスラグで見ていただくとして、えー、計算していきます と, うんとマイナス 2×42 プラス 17×5 が1になるということですのでと、まあ、あのもしかしたらあの暗算で 出, る出せる人は出しても構いませんけれども、まあ、マイナス 2×42 が合法として1に合同ですで。ということで、えーとまあ、あの42の5を法としてです 合方法とすると逆席の逆元がマイナス二ということで、もしくはその合方法とすればまあ三でもいいわけですね。三が逆になりますから、E1 はこの三に四十二をかけて百二十六となります。で次に E2 の計算なんですけれども、えー、E2 は二百十を六で割ります。 そうしますと35になりますから今度はその n イコール6を法とする n2 スターイコール35の逆減を求めるんですがこれは35と6で始まる乗用列で計算をします。でまあここも細かい計算過程は省略しますけれども最終的にマイナス 1×35 プラス6る6が1になりますのでその35の6を法とする積の逆減はマイナス1と。 もしくは6方法とすれば5でもいいわけですのでそうしますと5が情報の逆減ですので E2 は 5×35 で175となりますで最後に E3 の計算なんですけれどもうんとこれはあの N3 スターですね N3 スターを計算しますが N を N3 で割るとまあ30になりますでそこで えー、n3 イコール7を法とする n3 スタイイコール30の逆減を計算しますが、まあ、これは3十と7から始まる、えー、ご情報によって求めることができます。まあ、これもあのご情報の計算をまあ省略しますとマイナス 3×30 プラス 13×7 が1になり等しくなりますので、えー、とこの三十を法としてあ7を法として30 の, の, を法とする30の情報の逆減はマイナス3。 となりまして、もしくは7を放置すれば4でもいいですので、4を使いますと E3 は 4×30 で120となります。それを使いますと、A の計算は、あとはその A1E1、プラス A2E2、プラス A3E3 を計算すればよいわけですね。それで、一応今の場合は、 E1, E2, E3 は全て正の値として求めたのでそれを全部加えかけて加えますと、まあ、1377になるんですが、えっと、一応こ今回の問題はそのこの条件を満たす、えー、皮膚の最小の A ということでしたので、まあ、210で割った乗余で、まあ、A は117と求めることができます。ここまでいいでしょうか。 あ最後にですね、じゃあ、計算も一応やっておきますということで、えー、と一応117を5で割った乗与がマイナス3、もしくはあの正の値にとれば2になりますし、それから6で割った乗与は3ですね、それから7で割った乗与は5ということで、まあ、求める A は117ということになります。ここまでいいでしょうか。はい。 ということで今日はですね中国常用三法ということでその各あの中国常用定理のまあ計算をですねその拡張ゆっくりと誤助法を用いたで行うその構成的な方法について説明をいたしましたでえっと次回はその拡張ークリッとの誤助法の応用が続きますけれども次回は有理数の再構成というところを説明したいと思います 基本的にそういうとあの、セクション 4.12 ですので、まあ、必要な方はあの予習をしてきてください、えーと。以上ですが、よろしいでしょうか。じゃあ、あの今日はの講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。